今回ご紹介するのは主にハイブリッド車で用いられています防音技術についてご紹介していこうと思います。で今回は新型が出た時に新型のステッパーゴンが音が静かになっているのかどうかというところもおいおい検証していきたいと思っているんですけれどもそれに先駆けまして今回はこちらの RPO のステッパーゴンをまず見ていこうかと思います。見る項目としては 防音対策されている場所、防音対策用として使われている材料、まあ、これについて見ていくのと、新型ボクシーとの違いの比較の観点でご紹介をしていこうと思います。まず最初にエンジンルーム、エンジンからの放射音を抑えるための防音材ということで、ボンネットフードに 貼, れ貼られています吸音材になります。 でこちらの吸音材なんですけれども、ここに PET って書いてあるんですけれども、こちらはポリエステル製の繊維を使っているものになっていまして、フェルト自体、まあ、これ自体を熱して、金型でプレス成形したものになっています。なので少し硬くなっているんですけれども、まあ、これを使っていますで。これのメリットっていうのが実はありまして、 こういったボンネットフードの下とかになりますと、熱を含んだり、水を含んだり、あとは熱によってボロボロになったりするわけなんですけれども、この材料のメリットというのが強度が高くて耐熱性があって、耐水性にも優れていると、まあ、いうことから、こういったところに使われています。でさらにこの中にも吸音材というのが入っていて、この吸音材自体はフェルトで、 放出剤になっているわけなんですけれども、まあ、このような形で、まあ、二重構造にすることによって、このエンジンの放射音を車外に出さないような工夫がされているというのが、まず一つ、こちらの遮音材になっています。次は、この中のバルクヘッドの部分。でバルクヘッドというのは、エンジンと 中のキャビンの部分の間を遮る壁なんですけれども、普通のガソリンエンジン、まあ、ア, イスアイスっていうまあ言い方するんですけど、そちらに関しては壁が仕切られています。その理由というのは、まあ、熱の問題ももちろんありますし、まあ、音の問題というのももちろんあります。ですけど、今の電動車に関しては軽さを求めているということもあるんで、今バルクヘッドと壁面というものは ない車。ホンダの E なんかはバルクヘッドは今、バルクヘッドの壁面というものが付いていない、買ったりするんですけれども、壁面にも遮音材というものが使われています。それはどういうものかと言いますと、あらかじめ今、このように剥がしてあるんですが、ここになります。で、これ自体も遮音材になっていまして、これが二重構造のものになっています。 で表面が、これ、ゴム、なってて、で、この裏側、ここをね、見ていただくとわかるんですけれども、あ、ここですね、見ていただくとわかるんですけど、裏側は、このような形で、フェルトになっています。で、こういう、こういう形で、二層構造に増していると。 まあ、いうことになっていて、で、これ、なぜこのようにしているのかということなんですけれども、この、遮音材っていうのは、抑える周波数帯っていうのがあります。ちょうどこれは、まあ、400Hz 以上という周波数帯の騒音を、まあ、えるという役割を果たしているものになっているんですけれども、遮音材を使われるところというのは、主に固体電番音というものと、 空気伝番音というものがあるんですけども、そのちょうど間のところになります。振動から出てくる、振動からも音出てきますし、空気の流れによって、空気の振動によっても音が出てくるわけなんですけども、その両方を抑えるというのがちょうど 400Hz 以上の、まあ、こういった遮音材になってくるということなんですが、まあ、それを抑えるためには、こ, この二重構造の表面が、まあ、ゴム、 中がフェルトといった、まあ、こういうものを使うことによって、中周発帯領域の音というものを抑えることができるということで、バルクヘッドに使われていると、まあ、いうことになっています。でまあ、このようにバルクヘッド、すべてがこういった二重構造、二重層構造のものではなくて、まあ、ここにフェルトだけがこのように貼られているところももちろんありますし、中の トリムのところの裏の部分なんかはよくフェルトが貼 ら, られていたりすると思うんですけれども固体による振動と空気による振動両方の音が音を遮るためにはこういった防音材というものが使われているというものになっていますそれからもう一つはこの下よくあるんですけれどもここの部分分かりますでしょうかでここののの部部分分フロアのちょうど下の部分は ノアボクシーでも貼られていたんですけれども精神剤というものが貼られていますでこの静神材というものは何かといいますと先ほど固体の振動でも音が出るそれから空気の振動によっても音が出るということでお話ししたんですけれどもこの静神材というのはアスファルト材ということで硬い材料になっていますでこれを貼り付けることによって固体電波音というものが抑えられると 200Hz 以上の音を低減するというために使われています、まあ、これをつけることによって、まあ、下から入ってくる、まあ、ロードノイズであるとか、振動成分、低周波、まあそういったちょっと耳に入ってくるような音をかき消すことができるということで、まあかなり効果があるとい う,、まあ、いうものになっています。ステップワゴンの静神材の範囲に関しては、足元、もちろん、 貼られていて、もう一つは座席の下のところ、IPU があるところがあるんですけれども、そこのフロアの下のところにも貼られているようです。でノアボクシーはどうかというと、ノアボクシーも基本的には同じでして、まあ、足元、それから座席の下回りに精神剤がふんだんに使われているということで、同じ仕様になっているようです。で、さらにステッパーゴンもついているんですけど、 ここ二重層ガラスになっていて、まあ、アコースティックガラスという言い方もすると思うんですけれども、まあ、ここもちゃんとハイブリッドに関してはステッパーゴンでも採用されています。それからこちらの窓ガラス、フロントガラスじゃなくて窓ガラス左右にも二重層ガラスというものがステッパーゴンのハイブリッドには採用されているということなので、まあ、新型にも当然採用はされてくるであろうと思います。 で、ノアボクシーで、この、プロテクター、ご紹介したんですけど、実はもう5年前のステッパー号も、このような形で、フェンダーアーチ、フェンダーのこの開口部のところなんですけど、プロテクターがちゃんと付いています。この辺さすがだなと思ったんですけど、タイヤのロードノイズ、低周波となる振動成分というものを、車内に入れないように、しっかりとここは密封は、 してやる。ステッパーゴンでもしっかりしてやると、まあ、いうことになりますので、まあ、こういったところなんかはやっぱり抜かりがない、抜かりがないような形で作られているいたりします。で続きまして、フロントのフェンダーアーチなんですけど、ノアボクシーに関しては吸音材というものが付いていました。で吸音材っていうものは 何, 何なのかっていう話なんですけど、先ほどモンネットフードでもご紹介した通りで、プロピレンやポリエステルの繊維の合成フェルト、 それを熱して、金型でプレス成形したものがついているようなんですけれども、まあ、それが吸音材とまあ言われているものです。でノアボクシーがついているんですけど、ステッパーゴン、ハイブリッドに関してはそれがついていません。まあ、普通のプロテクターになっている。こちらも普通のプロテクターになっていて、でついているとしたら、まあ、ここの部分、これアンダーコートなんですけど、まあ、アンダーコート自体も実は吸音材としての効果を 似合ってるんではないかなって私自身考えるんですけれども、そもそも吸音材っていうのは先ほどの音の話じゃないんですが、固体電波音と空気電波音っていうのがあるんですけど、空気電波音を低減させるものを吸音材と言われているもので、要するに雨が降ってきた時の水弾きの音、もう一つは泥。 かき上げるときの、の当たったときの音、まあ、そういったものを低減したりするためのものだったりするらしいです。吸音材っていうのは、フェルトやグラスウール、ウレタンとかまあ多硬質材でできたものになっていて、でかつ、空気を透過させる防音材というものになっているようなんですけれども、まあ、そういった繊維剤が使われているんですけれども、まあ、このステッパーンにはそれが付いていない。まあ、ノアボクシーにはそれが付いているんですけど、 まあ、その辺が少し異なるところ。まあ、ノアボシーの方が少しこう音が静かに聞こえるっていうのは、まあ、ここのホイールアーチの部分の吸音材による違いっていうのがちょっとあるのかもしれないです。でリア側が一番よくわかりやすくて、リア側これ吸音材がステッパーゴンハイブリッドには付いています。こういった繊維材なんですけど、すごく柔らかいです。で、水も含みやすいんですけども、 まあ、乾きやすくもなっているといったものになっています。かこういうものが泥を弾いたり、泥が飛んできたりとか、水が、水が、水しびきを上げたりとか、まあそういった音を車内にこう入れないようにする。外部からの音を入れないようにするための目的で使われているものだということになるようです。この吸音材というのも、やっぱ周波数体的には結構高くて、 だいたい 1000Hz から 1kHz までになってくるので、まあ、一番空気伝盤音を、重空気伝盤音をできるだけ車内に入れないようにするための、まあ、インシュレーターになっていると、まあ、いうことになっています。だから、ロードノイズそのものに関しては、やはりこのコイールアーチのインシュレーターではなくて、 フロアの精神材というものが大きく効いているんではないかなと思います。で、今度、後ろなんですけど、精神材と言われてたもの。よくこういった後ろの、これは今、ラゲッジの部分になるんですけど、ラゲッジの下のフロアの部分、まあ、この辺なんかは結構低周波が、コモリオンが 出てくるわけなんですけど、そのこもり音を抑えるために、こういった精神剤というものが主に使われています。これはもうノアボクシーでもついてますし、もちろんステッパー音でもついている。他の車でももちろんついているものになっています。まあ、アスファルト製のシートということで、もう剥がせない。もうカチカチになっているものになっているわけなんですけど、まあ、こういったカチカチになっているものをつけることによって、固体電波音というものを抑えると。まあ、低周波を抑える。る振動を できるだけ押さえてあげるということです。まあそうすることによって、ま大、あ、体 200Hz からだいたい 1000Hz ぐらいの、まあ一番低い周波数帯領域に関、騒音の低い、一番低い周波数帯領域の音を、まあ、遮断してくれると、まあ、いうためのものになっています。で、さらに、まあ、この下見ていただくと、このような形で、吸音材というものもついていると、まあ、いうことになっています。 ルーフに関してはどうかというと、まあ、反響音というのが今度聞いてきたりとか、まあ、風切り音とか、まあそういったものですね。空気伝番音になってくるので、周波数帯的には 1000Hz 以上の騒音になってくるかと思うんですけど、そういった場所なんかにはまあ吸音材使ってたりするケースもあったりするんですが、ルーフライニングの裏側なんですけれども、こちらの素材はおそらくはウレタンが使われているんじゃないかなと。 思われるんですけれども、吸音効果を出していて、反響音というのも低減させているっていうことはあると思います、うん。最後に2列目のフロアなんですけれども、ステップアゴンも2列目、それから3列目の足元付近にもしっかりと精神剤というのが貼られているようです。まあ、実際今ひっぺがして見てるんですけれども、ひっぺがしてみただけではちょっとわからなかったんですけれども、資料を見る限りでは、 精神剤がしっかりと貼られているということで、まあ、新型のノアボクシーも2列目のフロアに精神剤を採用されていたということで、まあ、ステッパーゴンと同じような仕様になっていることが今回分かりました。はい。ということで、まあ、来週ステッパーゴン新しく出てきます。でまあ、反射にその発売日に並んでくるかどうかはちょっとまだ定かではないんですけれども、この RP5 を見ましたんで、この RP5 を ベースとして新型の RP6、RP8 のステッパーゴンがさらに静粛性を果たしてきているのか、かつノアボクシーと比較して静粛性に違いがあるのかどうかというところを今後検証していきたいと思っております。当チャンネルでは車及びカー用品のレビューを行っております。最近では車の装備と